下絵が写せたら彫刻刀とボールペンで紙に写し取るための版を作りましょう彫刻刀を使う時は長素板を下に敷きます下の部分の出っ張りを机に引っ掛け押しても向こうに行かないようにします三角刀で周りの線を削り取っていきましょう 表面の青いところだけをすくい取るように薄く削り取っていきます指を揃えて彫刻刀を持つとうまく削り取ることができます押さえている方の手が彫刻刀の前に行かないよう SP 板を長素板の向こう側の出っ張りに押し付けるようにして削りましょう彫刻刀の向きは変えないで板を回しながら削り取ります 三角刀で削り終わったら丸刀で周りを削り取っていきます。こちらも表面だけを薄く削り取ります。削りくずが取れない時はもう一度三角刀で削り取りましょう。削った後が紙にすった時の模様になります。仕上がりを考えながら削り取る方向を決めましょう。 削りくずは紙に包んで捨てましょう三角刀の線に直角に丸刀で削り取り下絵通りにボールペンでなぞった時のすり上がりです削る方向を変えてみましょうこちらは三角刀で削った線に平行に削り取る方法です周りを削り取ったら細い線の模様を ボールペンで強くなぞります。なぞったところは SP 版がくで白い線になります下絵にはない模様もボールペンで付け加えましょうボールペンより太い線にしたい場合は彫刻刀を使います削り終わりを引っ張ってのけようとすると失敗します切り出しを使って、 押すようにして切り取りましょう三角刀の線に平行に削り取りボールペンの模様を付け加えたものです最初のものと比べてみましょう下絵は同じですが出来上がりがこんなに違います縦の構図も作ってみました周りの削り方は左は水平に 右は日の出をイメージして放射状にしています左は洋風に、右は和風の模様にしましたこちらは周りを平等で削っています周りの線とに線3は残し、ボールペンでできるだけ細かい模様を入れました出来上がりをイメージしながら削り取る方法や模様を工夫しましょう